タイプ R ではないですが新型シビック乗っていきますタイプ R じゃないなら価値がない東京オートサロン前にレクサス UX に乗りに来た時私の父はそう言いましたどうでしょうかね並べれば違うでしょうが単体で見ればスタイリッシュで本当にかっこいいですこの日はトランクルームも取るようにしてたけど冷静に考えてそういうのは私の仕事じゃないサイドは大きくえぐられていますが何か特別な要素はないか 現代車らしい剛性感と軽さと何よりかっちりハマってる感のある音ですシートの座面が柔らかい大変座り心地がいいです廉価グレードのようで布製シートですが居心地の良さがあるしハッチバックだけど狭くない車内空間はこれ高級感ありますねーこれはいい車だ溢れ出る上質さ 美術館に通ってる人が内装をデザインしたみたいだよね大きな丸が並ぶエアコン操作版も全車最高レベルで使いやすい操作系もシンプルでこの使い勝手の良さは本ダらしいですね ETC も上質にインストールされてそのー類も装備されていますナビパネルも物理ボタンやダイヤルが埋め込まれていますねこれは紙システムの予感だやっぱ物理ボタンだよなタイヤを見ていたら左リアのホイールがどうやったんだよっていうレベルで傷だらけ 普通に乗れるサイズなのにぶつけまくるとかペーパードライバー以前に意識に問題があるよねエンジンルームはカバーついてないんですね今時珍しいですねスバルのターボはインタークーラーが上に来るところだが今回のシビック R はボンネットのダクトは空気を抜く側の配置だからなよく見るとタービンもインタークーラー周りの配管レイアウトも見て取れますねなんか泥汚れあるけど車検証を見てみると総重量は 1.6 トン前半 そのレベルで収まってれば安定性とのバランスも上々でしょう上質感のあるジェントルな音です 静かに気持ちよく響いてくるいい低音だメーターは完全液晶になってしまったようだがベンツみたいな光沢調解像度じゃなくて反射を抑えた控えめな仕上げで見やすくていいなさっき褒めたナビ画面物理ボタンの2つはホームとバックでしたか現在地が物理ボタンじゃないのは残念でしたが右下のナビというところがその役割を果たしますすっと押せるところにあっていいですね大衆車の価格帯でも今時はアプリがたくさん入ってるんですね とりあえず車両設定開いてみる画像が並んでゲームみたいで面白いな遊び心があって最高じゃないかオートハイビームやデイライトウインカー3回点滅の設定ですなドアロックやメーターの表示設定満タン時にトリップメーターをリセットできるようですつまり平均燃費と走行距離とタンク容量とこれから走るペースによる燃費変動から 大体の航続距離を予想できるということですね私みたいな走行スタイルによる燃費変動が大きいユーザーにとっては航続距離表示もガソリン残量計も大して当てにならないからありがたい色々いろいろあるんだなぁそしてカーナビの操作はサクサクで色使いがいいからか道の判別もしやすい見やすい動画見返すとちょっとかくついてるけど使ってて不満はないし何より解像度が高いからかな このカーナビは使いやすいですよ反射を抑えているのがまたいいんだよな変な映り込みがないと特に日中は助かるだろう蛍光グリーンも見やすいというわけで走り出していきます 電動パーキングブレーキとマニュアルレンジがない D だけのシフトノブはちょっと寂しいなでもパドルシフトがあるしスポーツモードでは多分マニュアルシフトで固定だから操る楽しみは存分にあるぞオイルフィルターの交換ねーごめんね俺にはどうすることもできないモードを変えるとメーター内部でハイライト表示がされる現代車あるあるだな公式サイトを見ていると トランスミッションは c v t らしいですが運転していて多段式かなと思うような動作でしたそして今ガタンと減速帯を乗り越えたのですがその時の乗り心地がとてもとても良くて感動ショックアブソーバーでしっかりと揺れを吸収してくれますね跳ねたりしないのは素晴らしいそして812とアベンタドールにウラカンとロールスロイスのコンボだ右奥には AMG の GTR もいたし前はマイバッハとフェラーリもいたしさすが東京だよね 狭い駐車場を抜けていくとき、ソナーが反応しました。これさ、ポンポンなって意識を邪魔する割に、事故を防ぐのに役に立ったことないし、アイドリングストップ並みに邪魔な機能かもしれんね。ほどほどな狭さの上りスロープだけど、車体サイズがいい具合に収まってるおかげで、運転してて窮屈さはないです。というかですね、この新宿サブナードの駐車場、出口が信号待ちの列と、 被るるる。とところにに、に、にあるんででですすす。よね。そそしてその信号待ちが長い割に数台ククリアできずにまたすぐ赤になるゴミクソ不便です皆さんは新宿サブなどは利用しない方がいいですよ。出るのがタワマンの朝のエレベーターみたいに渋滞する。こういう急な坂の頂上では正面がちょっと見づらいですね。左後ろを寄せるとあまりはみ出さずに出ることができました。サイズ感が日本にぴったり、ファイルの録画開始時間ベースで駐車場出口で止まってから ここが青になるまでに7分かかってたよ。東京太すぎて草。撮影時刻見てると、1時間に1台しか乗れてないんだけど、これ絶対信号待ちのせいだろ。というわけで不自由な待ち乗りですが、カーナビの案内は見やすいですね。横幅1800ミリに、前後が4550ミリ、最小旋回半径は 5.7 メートルですか。それ以上に小さく感じますよ。これでレボーグとほぼ同じ横幅か、わずかに太いくらいだなんて、おっと。 第1車線は路中がいるし、そのタイミングで右後ろが来た。基本的には合流される側が優先だと思うのですが。 こんなトラップ人生初だぜ相手が飛ばしすぎてて見落としたのはあるが一旦は第一車線に入るルートを進むべきだったな深夜の東京の運転には人間の心を感じないとち ょ, くちょく言っていますが厳しい世界ですよ記憶が正しければ最接近時にソナーが作動していたのですが動画を見返しても何も映ってなかったですね横断歩道と対向車の警戒に気を取られすぎましたわ この手の不注意は人間の問題だよね車の問題にされる車種もあるようだけどなプリウスがやったら車のせいにされてロードスターでやったら人間のせいにされるまあ好き嫌いとものの良し悪しは全然関係ない話なんですよ直進性といいステアリングの握り心地といい上質さに溢れてますよね内装も金がかかりきってるわけじゃないがかっこいいんだこの個体が何万キロ走行かは見てなかったけどまだ新車の味がしますね これがスマホ1台でお得に短時間試乗できるなんておっとブラインドスポットモニターも完備でしたかトヨタでよくある機能ですが頼もしいですね実は免許を取ったばかりの頃私の家にはホンダのオデッセイのトルコン5速 AT のアブソルートがありました VTEC の味わいあるぶっ飛びエンジンと乗り心地と高速安定性を両立した足とホンダ車の気遣いを感じる 使い勝手の良さ、ミニバン要素と運転する楽しみを両立した、総合性最強で、弱点なしな一台だったのですが、モデルチェンジでデブっちゃってさ、だいぶ前に乗り換えてしまったのですが、私のカーライフの始まりは、 ホンダ車の作るいい車と新聞配達帰りにお出かけする日々から始まっていったわけです。瀬戸市の峠に何度も走りに行ったり、週23回くらいガソリンスタンドの洗車機に入ったり、深夜に突発的に遠出したり、本革の触り心地の良さ、市街地のダラダラ巡行でも感じる、走りの安心感、安定性と両立された足の快適さ、小物入れやカップホルダーの使い勝手の良さ、要するに、 ホンダ車はいいっていう思い出話あれは2008年あたりが初期型発売でしたが2022年に入ってくると同等の新車価格でもこの内外装で出てくるわけですねオデッセイとシビックは別の車ですがスポーツ性の高いファミリーカーとして私にはホンダ車の技術の進化を感じたよマツダは上質だしスバルも運転が好きになると言われるホンダ車はそこら辺と比べるなら使い勝手の良さと 高回転域の過激さがある、さっきからちょくちょく、走行モードを切り替えてみてるのですが、なんかあまり変わらないですね。これがプリウスのパワーモードだと、段差を超えた衝撃でちょっと踏み増しちゃうだけで、体が打ちつけられるくらい前に出るのに、まあ待ってくださいよ、冒頭でちら見せした通り、ホンダ車の車には、高回転域に V テックなぶッ飛びワールドがあるから。 公式サイトにもちゃんと 1.5L の直噴 V テックターボって書いてあるからな 1.5L しかないんですね自然吸気でいう 2.4L 以上の加速力あるのにすごい市街地走行でも余裕のトルクで環境性能と両立された素晴らしいエンジンですよハイブリッドモデルの方は熱効率が 41% のエンジンらしいですね進化が素晴らしいコーナリング中の安定感もなんか次元が違う これは期待できそうだ。また、ボンネットはアルミ製らしいですね。FF のネガ対策も抜かりない、超高強力高配点材が採用されてるって書いてあったけど、これは何なんだ。少なくとも、シャシーの構成素材にまでこだわって作られていることは、今からの全開市場で証明されますよ。U ターン禁止の表示は見当たらないし、ここで入っちゃいましょう。小回り性能はどうだうーん、最小旋回半径の数字は、 特別言い訳ではないからね。数値的には普通でも、視界が広いので、U ターンもしやすいってところかな。さあ行きましょうか。VTEC の名前を知らしめてやれ。パドルシフトでマニュアルモード。一速から行く。 これ、むっちゃ速いし、ステアリングがレーシングカーみたいにダイレクトだ。バイクみたいな吹け上がり感で飛ぶように加速していく。この音も刺激も何よりも感動するのが、程よい重さでタイヤグリップがはっきりと伝わってくる、ステアフィールなんだよ。少し切ったら、その分ダイレクトに動く。 安定性を伴いながら、スパスパ曲がっていく、ロールが終わる感覚や車の動き、路面の感触が明確に伝わってきて、車の動きがわかりやすい、何よりも安定している。 攻め込んでいっても挙動が変わらないというか不安定さが一切ないロングホイールベースであることや FF であることを上手に活かしてこの安定性を作り出している曲がりながら踏んでしまうとフロントが逃げていくような弱アンダーっぽい挙動になってしまうけどそれゆえ安心感が違うそこそこぶっといタイヤを履いているんだけどかなりのスピードが乗っていようと行動の路面だろうと そのグリップを横方向にしっかり使い切りにいけるダイレクト感とエンジンフィールがむちゃくちゃ楽しいです。86や GR プリウスのいいところに加速力も足したような完璧さだ。降りたくない。 こんなにもはっきりと走り続けたいと思うなんてね、スープラと同等かそれ以上に楽しかった。エンジン音は聞いての通りだけど、明確に違うのはハンドリングなんだよ。横方向に追い込んでいっても、ロールを収束させた時点から、車の挙動が変わらないっていうのが大きいんだ。重ためのハンドルは、レーシングカーにでも乗ってるみたいにダイレクト。このままサーキット攻めたい。車重は軽めだけど、路面にどっしりと吸い付く。 なんなんだこの車はこれでタイプ R じゃないなんて何者なんだ R35 や GR スープラですらハンドリングで GR プリウスには勝てていなかったのにこのシビックは その上を行ってしまった GR スープラを過去最高にいいと評価していた私ですが実はスープラのハンドリングって路面というかタイヤの感触を少し感じづらい気がしていたんだよねハンドルの重さによるものなのかこのシビックは本当に良かったですよ感動してもっと走りたいと後悔したこの後は新型未来によってあわよくバグランエースや G クラスアウディ TT にも乗った上で朝の混雑前に帰りたい実はこの日 関東平野のビジホに泊まりに来ていて夜眠れずに徹夜状態でこの市場に来たのねそして翌日は下道だけで諏訪湖経由で名古屋エリアまで帰るという旅企画を実行するつもりだっただから余裕なかったそういうことを思っていたからこのまま C1 に行くことは叶わなかったわけです正直悔しいです私がもっと子供だったら先のことを全部無視して楽しめたのにそれくらいフィーリングは良くて楽しかったって意味ですよ 何あの呼吸みたいなやつですね。えー マツダの6ほどじゃなかったけど、鮮明に聞こえて、音質はいいと判断できるものでしたよ。というかさ、このカーナビ、自宅が登録されてないじゃないか。せっかく工事で車線塞がれてるし、今深夜の2時だし、路肩で設定しておこう。バス停は絶対時間外だから問題ないとして、信号機の手前であることは、まあこんな時間だし、そして新宿サブナードというところ、変なところで左折して入らないといけないんですよね。見やすい地図だこと。 全市販車の中でもトップクラスのカーナビじゃないか使い勝手の良さが際立っていますよねまさかここまでいい車だとは思っていなかったサブナードに来るのは2回目ですが前回にレクサス UX の試乗を終えた時乗ろうか迷ったんですよね車の評価って他人の言うことに惑わされちゃダメだよなとつくづく思ってしまいますこのシビックのハンドリングを10とするなら GR プリウスは 8.5 くらいのものを持っているしオーバーステアロードスターには サも上げられないし、なんでロードスターがそれだけ低いのかって、オーバーステアゆえのフラフラ感なんだよな。強い負荷をかけると、途端に挙動がわけわからなくなる。さっきも言ったが、攻め込んでいっても、手応えが変わらないこと。だから安心して、スピードを乗せていける。これに加えて、切った分だけ車がロールするダイレクト感と。 フロントタイヤが路面を撫でる感触がステアリングを通じて伝わってくること投稿主が言うステアフィールというのはこういうことを意味しているんだ排気量や馬力だけ見て遅いとか直3や直4だからクソとかそんな浅い話じゃないんですよねネットのコメント欄じゃ一般的みたいだがそんな白ゴミだぜ典型的なのが R35 で 踏めばただ機械的に速いだけで、Z の方がよほど良かったですから、私が最大パワーを重視しない車選びをするようになったのは、必然なんでしょう。ただ、車検の台車で数分だけ乗った EK ワゴンのノンターボ、てめえはダメだ、遅すぎる。踏もうとすれば、エンジンがうるさすぎる。あんなの老人が踏まない、そんなのが目の前に入ってこられても、加速が遅すぎて危ないんだよ、追突する。安全な合流のためにも、最低限は必要。 このクラスにもなると安全な白点線追い越しができるようになるよな。プリウスは余裕ないが。全区間燃費がリッター6か7だった気がすることは、ちょっと見なかったことにしておきましょう。東京の街はガソリン100パーの車が漏れなくゴミ溶かす環境ですからね。 チラッと乗ったしとこだってぶん回しちゃったし普段乗ってるトヨタハイブリッドが優秀すぎるだけに市街地走行時の燃費を見てしまってはどのガソリン車も比較にならないなリッター40出せちゃいますからね おデっせイアブソルートは半分に減ったら給油してたけど、マジで週に3回はガソスタ行ってたんだ。プリウスは毒ですね。燃費も静粛性も航続距離も良さすぎて、何乗っても不満点が出てくる。GR プリウスの燃費性能を捨て去ったとしても、それで失うものほど。 このガソリン 100% のシビックが得られるものは大きくないかもしれない時代は電動化でしょうがガソリン車のフィーリングの良さを生かしたまま電気のアシストを入れてほしいですねただのハイブリッドじゃ、カーのフィーリングとしては不満なんだ D のドライバーとしては不満なんだかんメーターの明るさを変えて遊んでみるちょっと暗いのがちょうど良かったりするよねふう、言いたいことを一通り言い終わってしまったけど交差点の左折一つとっても きしっと決まるる感じがあるんだよね。ただ見た目がいいとか内装が高級感あるとかスペック的に何か引いてているとかそういう話じゃないんだよ目にも見えない触覚や体内 G センサーでしか感じ取れないそういう領域で差が出るこのステアリングわずかに遊びがあって切っていくのに難儀しない軽さがありますよねこの辺は GR プリウスみたいだ相反する要素たちのバランス取りと、挙動のチューニングは 完成でしか説明も観測もできない領域なんだよそのあたりの良さが際立っていることはもう何度強調してきたことかこれでもまだタイプ R じゃないんですよタイプ R がどれだけの化け物か想像もつかないよ 後から乗る人のために、自宅を目的地に設定してあげつつ、タイプ R はどうなってしまうんだと思う。実は行き過ぎちゃったのでここで U ターンしますが、乗り慣れない車で、こういうことできないですよね。よくできた車というのは、乗り心地もいいし、飛び切り乗りやすいんだ。どこぞの加速 速, 速いだけ R と違って、この安定性なら、路面が荒れた中、かなり思い切った運転操作で、200キロ近いスピードでコーナーに飛び込んでも、 ついてきてくれそうだ驚異的な高速域での安定性タイプ R が歴代最高傑作であることはもう疑う余地のない事実だタイプ R を買おうか悩んでる方絶対後悔しないですよ私は保証できますノーマルシビックだけでこれだけ高次元な動きをしてくれるんだここからどうするつもりなんだよカーオブザイヤー受賞も納得当然だよこれだけ完璧な車ならねカレコというカーシェアサービスに登録して この新宿出口コムサブナードに来ればスマホ1台で格安で運転できますよタイプ R を検討中の方も乗りに来て試してくださいよ東京都内に10カ所埼玉県内に1カ所シビックを借りられるステーションがあるようだななんかホンダの公式レンタカーで新型タイプ R の方をレンタルできるっぽいがもうなんというか FF の限界に到達した感じありますよねパワーに伴って上がっていくスピードレンジにシャシーもタイヤも完璧についてきていて この上に行くなら、縦置きエンジンの 4WD しかないのでは、EV の方はまだ黎明期で、発火したり、充電がまだ整ってなかったり、初期不良をさらしまくってる中で、こっちのガソリン車は完成の域に達した、ヨーロッパの奴らが、ルールを変えることで対抗しようとしてる時点で、日本の技術に対する敗北宣言ですよね。値段だけ高くして、 金かけて高性能に作ることなんてコストが限られていることと比べたら簡単だろう400から500万円台の車たちがここまで成熟していく中で欧州人はエントリーって言って機能が劣る見た目だけ高級外車を出し続けるのまあまあ人間の虚栄心は消えないものだろう R35 の乗り心地がゴミすぎて高価格帯の車全般に対していい印象がないんですわこの減速帯を乗り越えた時の乗り心地の良さよふわっとしているよ そんなわけで、私がトヨタ等じゃなかったら、スープラよりもいい車だと結論づけていたほど、最高な一台でした。かっこいいけど、デザインとしては季節さ子供っぽさにまみれていた仙台と違って、見た目もスタイリッシュになりましたし、メッキペタペタバンパーごてごては、それはそれで売れるマーケットであるけど、理想的だとは言えないよね。私は仙台ごてごて R の見た目も、かっこいいと思うんですが、 海外2きは派手すぎるしグリルム意味っていう評価だったから駐車についてはちょっと前後に長く感じますし小回りだっていいわけじゃないけど乗りやすいから悪いところがないこれのハイブリッドは燃費性能との両立が見込めるわけですがそっちもそっちでどうなるんだろうか賞賛とともに動画を終わりますありがとうございました